<笑>そんなことを考えていたんですか安心してください。何があっても私はずっとあなたのそばにいますから。はい。ですからあなたも私のそばから離れないよください。 Come on!